日日常のの食にうこそ本の感ではごゆっくりお楽しみくださいいかるとかの話でどではいただきます。 チャンネル登録よろしくお願いします自分好みの固めでサクサクとしたタルト生地を噛むとそ こ, こからバターの香りがふわっと広がってきましたねまあその分チーズが若干弱いかなと思うような部分もあるんですがクリームのねっとり感はしっかり感じることができました